こんにちは節分は巻き食べましたか今回は節分キャンプということでえほうきを作って食べますメスティンで炊いた炊きたてご飯にわかめご飯の素を入れて蒸しておきますかメスティンだと容器が小さいので別の容器に入れてよく混ぜておきましょう。 順調マットにホイルを敷いて、海苔を広げます。ここに、先ほどのわかめご飯を広げていきます。気温が低いので、良い具合に冷めます。 入れるのを細く切っていきますまずきゅうりです4種のお刺身のぶり合わせをそれぞれ切ってのせていきます。 できたよいしょ。 と。北北。西の汽車より。なので。あっちだと思われます。なので。ありがとうごます。あの。<笑>うん。